今回はお腹をへこませるための黄金比率のメニューを紹介していきます。腹筋メニューで足を伸ばして行うだけです。いろんな腹筋メニューがありますが、レベルに合わないものをやってしまうと、どうしてもお腹をへこませる腹横筋認識ができない。腹直筋ばかり使ってしまう。そうなるとお腹がなかなかへこまないんです。今回はお腹をへこませるための腹横筋が7割、腹直筋が3割程度の負荷で行える腹筋メニューです。 食後にお腹出やすい腹筋弱い反り腰お腹へこませたいよそういった方はたった20秒のエクササイズなので動画を見ながら解説もしっかり聞いてもらって一緒にやってくださいはい皆さんこんにちはタートルです 今回はですね、お腹をへこませるためにおすすめなスタンドアップを紹介していきます。通常、シットアップというと、膝を曲げた状態で動く腹筋メニューです。今回は足を伸ばして、そのまま腹筋を行います。今回の腹筋のどこがいいのか、お腹をへこませる腹横筋、反り腰を解消する腹筋、この負荷の割合がちょうどいい腹筋メニューなんです。 息を吐き続ける。体を動かさずに止めとくっていうことで、腹直筋だけではなく、息を吐く意識ができます。たったの20秒です。頑張ってお腹をへこませたいって方のために、今回は4セット一緒に頑張ってみましょう。これを 5セット、6セットやってしまうと、フォームが崩れやすい。腹直筋が疲れてきすぎて、腹横筋認識ができなくなるので、4セットにしています。1セットじゃダメなのって思う方も多いと思いますが、実は、エクササイズは、2回以上繰り返すことに効果があるんです。例えばですが、500ミリのペットボトルを持ちます。次に1リットルを持ちます。次また500ミリのものを持ちます。軽く感じますよね。そうなんです。 2回目の方が力をしっかり出すんです。1セット目っていうのはどうしても力を試してしまうんですね。ですので今回は4セット。20秒です。一緒にやってください。それでは紹介します。今回は膝曲げるシットアップではなく足を伸ばすスタンドアップです。足を伸ばすメリットは足に力が入らないってところです。膝を曲げた時に腹筋をします。足が少し浮いてしまうってことないですか シットアップでは前ももにも力が入るんです。今回は力が入らないように足をダラーンと肩幅で伸ばしてください。スマホを持っている方は手を伸ばしてこのまま上体を起こしてここでキープです。これで動いてしまうと腹直筋ばかり使ってしまうので体を起こして止まったままで腰床つけたままで息を長く吐きます。できれば 7秒から10秒、20秒間止まりますので、だいたい2呼吸、か3呼吸でキープしてください。これを4セット頑張っていきましょう。スマホ持たずにいい方は手を前に伸ばして起きてください。もし首が疲れる方は手は頭の後ろで起きたままキープです。それでは行きましょう。息しっかり長く吐いてくださ い, い。行きます。スタート 口をガらして息を長く吐きます。無くなったら吸って、お腹をどんどん凹ませながら息を吐きます。オッケー、深呼吸をしたら二回目です。いきます。スタート。 息を鳴らして、息長く吐いて。お腹がプルプルしていれば、効いてます。足の力は抜いてください。頭重い方は、手は頭を置いてキープです。あと少し。よし。オッケー。あと二回です。頑張りましょう。息止めたらダメです。いきます。スタート 吸、はい、って足の力抜いて OK ギャー徐々にねお腹が疲れてると思います疲れると息止まりやすいんで息は止めないようにですあともう一回いきましょうスタート 聞いたお疲れ様でした。どうでしたか ?20 秒4セット。やっぱり2回目3回目って結構効いた感じしませんでしたお腹ってやっぱり1セットではダメで2セット以上行うことでしっかり効かすことができるんです。ですがお腹が疲れてくれば来るほど息止めやすくなるので息は絶対に止めないように長く吐くっていうことが意識です。腹直筋3割腹横筋7割の意識です。 これを行うことで、反り腰が改善されたり、お腹をへこませる力がつきますので、次の朝、お腹が引っ込んだ感じがする。そうすると腹横筋が効いている証拠です。筋肉ってあんまり使わないと、やはりどんどん力が抜けてしまいます。定期的に使うことによって、適度に筋肉に力が入った状態が保たれて、お腹も同じです。 2日に1遍とか毎日少しでも行うことでお腹が引き締まった状態がキープできます今回のメニューを何度もやってください4セット全部頑張ったよ息止まっちゃったよとか動画のコメントよかったらください各種 SNS もやってますんで説明欄を見てもらってリンクを見てフォローしておいてください今回もご視聴ありがとうございました<音楽>